はい、どうも、皆さん、こんにちは、のちです。えー、今日はですね、鬼滅祭っていうね、まあ、鬼滅の刃の、まあ、アニメ3周年イベントがですね、まあ、幕張メッセの方で開催されていたんですけども、僕、現地に行けなかったんですよね。で、まあ、そういった方、まあ、多いと思うんで、まあ、今日は、ちょっとツイッターで鬼滅祭どんな感じなのかなっていうのをね、まあ、オンラインでちょっと見ていきたいなと思います。そういう動画となっております。まあ、今日、1日目、あの、鬼滅祭ありましたけど、それのまとめみたいな感じでございます。よろしくお願いします。ということで、えー 行ていきましょうまず最初ね、え、鬼滅サイの公式さんがこれ上げておりますけども、ああ、イベントがあったんだね。うん、これちょっとね、明日見るんですけど、今日も見たかったんだよね、本当はね。ただちょっと有料で、うん、高かったんですよ。4000円ぐらいするということで、見たかったんですけど、まあ、ちょっと我慢して明日だけにしようと思います。2日間で、まあ、8000円ということで、ちょっと高かったので、まあ、明日ね、見ようかなと思うんですけど、いやー、え、花沢香菜さん来てたんだ。 えー、それはちょっと現地で見たかったわ。配信されてないもんね。有料でしか。うーん。尊いイラストというか、尊いですね。これは、あれだね、無一郎くんの、うん、声優さんですね。はい。無一郎くんの声優さんもいるということで。いやー、すごいね。明日もね、やるみたいなんで。明日もサプライズあるかな。うん、楽しみだね。さあ、どんな様子だったのか。えエメさん、え<笑>来てたの <笑>エメさん来てたの。エグ<笑>いや、エグいでしょ<笑>。おぎもと屋。あ、お、こんな、すごいおぎもと屋なんかあったんだね。展示がすごい凝ってますね。いや、ちょっと見てきて。お、なんだこれ u o テーブルのウェブショップの、えー、ツイートもありますけど、まあグッズなんかもね、発売されていたみたいですね。はい、ちょっと見ていきましょう。お、かずきさんのね、ちょっと動画見ていきましょう。すいません、お借りします。はい、ちょっと音、出てるかな。ちょ、聞こう。えー、すごっ。 えすごい<笑>えめちゃめちゃすごいじゃん<笑>。めちゃめちゃすごいじゃないですか。うん。いや、再現度高っていうか、なんだこれ。でかいね。いや、もう本物じゃん<笑>。本物やん、電車。えー、すげえ。こんな感じ。あなんか、まだあった。すごい、煙が。もうディズニーランド<笑>。ディズニーランドじゃん<笑>。 ディズニーランドじゃないですか。おお、楽しそうだね、本当に。いや、すげえ、こんな、えー、撮影スポットもあって、もうこれ<笑>、ディズニーランド<笑>。ディズニーランドでございます。いや、あのー、あのー、行くのはね、ただなんですよ。こんな感じで、あの、幕張りでやってると思うんですけど、多分ね、あの、入場はただだと思うんですよね。あの、行きたかったんですけど、 いや、僕はね、あのー、今日忙しくで、見どころシーンも作らなきゃいけないしね。あの<笑>、なんか発表されたら、それ動画にしようと思ってたので、ちょっと家にいようかなっていう。うん、本当は行けたんだけどね。うん。いや、ちょっともうオンラインで参加します。うん、行きたかったな。うん。<笑>ま、他には、おおほほほ車掌さんもいて、しかもなんか熊が、ね、再現されてるみたいでね。ええー、こんなも実写じゃないですか。いや、すごいね。うん、他にも、お なんだこれあ、これさっきのところね。ああ、全体像こんな感じで。えめちゃめちゃでかい。ああ、イノ撮ってる お, おいおぉ<笑>俺と大好きな花沢香菜さんがいるで。いや、もうめちゃめちゃ会いたかった。うん。現地に行きたかった。そして、うん。現地に行きたかった。うまあめちゃめちゃ可愛いからもういいねしちゃうね。うん。まあ、フォローしてるんだけどね。もうか、うん。あの、花沢香菜さん大好きなんで。うん。いや、こんな感じらしいっすよ。 パネルもあって。うわ、大キのパネルよ。<笑>みんな大キのパネルよくね。写真撮りて。あ, あ、おー、これ中央ですか。あー、遊楽園エリアということでね。いや、もみじ。いや、なんかすごいね。上もう帯があって。すごいね。行きたいね。うん。もうなんかもう、鬼滅好きのなんか<笑>、心をさ、すべてさ、うん、くすぐってくれるというかね。もう満足感やばそうだね。あ、こんな感じで 本日は来場ありがとうございました。みたいな感じで。いや、もう、でかイベントでか<笑>うん。あ、めっちゃ人いるね。うん。これよく見えないけどさ、これ全部人だよ。多分これね。この黒い集団。<笑>気持ち悪い。<笑>気持ち悪い。<笑>生きてー。生きたかともねずこちゃん、このね、わたっぺさんのちょっとツイートもちょっと見ていこう。なんか動画撮ってますね。うん。 うわ、かわいい。うん。中に入ってるのおじさんかもしれんけど、でもかわいい。<笑>うん、そういう秘密暴露しないで。うん。そういう秘密暴露せんで、ええから。でもかわいい。うん。はあもう、写真撮ってくるわ、今から。<笑>今から写真撮ってくるわ。めちゃくちゃいいね。うわ、こんな感じ。あでも女性の方多いね。こう見てる見てると。うん。女性の方やっぱ多いんだない、ね、ファンね。うん。グッズもあってね。 あ、グッズこんなにあったんだ。へえ、めちゃめちゃ欲しいわ。てか、今からでも買える。ああ、でかでかでか。今からでも買えるか。うん。あ、今回、オリジナルグッズもあるんだね。鬼滅祭だけの。すごいね、なんかね。うん、すごいすごい。タペストリーとかもあるし。うん。すごいね。あ、これが無限列車編みたいですね。うん。さっき見たけどね。中がこんな感じみたいで。うん、ちょっと怖い。マネキン怖いけど、いや、でも再現度高っ。 え、めちゃめちゃ再現度高くない煉獄さんもいるしね。うん、めちゃくちゃかっこいい。うん、いいね。うん、あ、なにこれ弁当持ってます<笑>お、すごいね。うん。もうほんと鬼滅のさ、刃のさ、ファンの心くすぐるよね。他にはなかったのかななんかこれ、さっきから同じのループ書、お、こんな、うん、やつもあったんだね。あああ、そういえばね、あのー、うずいてんさんがゲームに追加されるみたいでね、それもちょっと楽しみなんだよね。うん。 あ、グッズこんな感じなんや。うわぁ、めちゃくちゃいいじゃないですか。なんだこれ。<笑>もうさ、ちょっとしたもうディズニー<笑>、ディズニーっていうかもう<笑>ね、ねテーマパーク作っちゃってもさ、いいぐらいだと思うんだけどね、鬼滅の刃ってね、本当にね。うん、もうなんかさ、存在だけでワクワクするよね。あー、めちゃくちゃいいわ、これ。で、なんかさ、そういったさ、鬼滅の、なんだろうな。 なんかジェットコースターとかじゃないけど、そういうアトラクションとかもあってもね、全然いいかなと思っちゃうぐらいね、あの世界観いいしね。あ、一応オンライン配信はこんな感じで映るみたいですね。うん、あ、ここは撮影 OK ということでね。あの、明日ね、オンライン配信やり、やりますけども、あの、やりますっていうかそれを見ながらね、みんなで同時視聴しますけども、楽しみです。明日もなんか解禁されそうですね。うん、あははは、さっきのこんな感じで。あ、いいーこれいいねーうん。 これは、すごいね。遊楽船に売ってこんなでかいね、セットをね、ほんと作っては、遠くから見るとこんな味で、時 と, とやということで、でかっ。ははは、行きたかったな。うーん。 まあ一応こんな感じなのかなうん。さっきから出てくる、あ、ムキムキネズミもいたんだね。<笑>隠れミッキーみたいな感じでね、うん。一応ネズミだから。うん。いや、中の人バラさんでええよ。つって。ディズニーの、うん。ネズミってことバラさんでいいよ。ということで、ね。まあみんな知ってると思うけどね。まああのネズミなんですよね。ディズニーも。うん。<笑>ミッキーマウスもね。はい。あ、やばい。ちょっと誰か来た。<笑>やば、殺されちゃうということでね。いやムキムキネズミもいるね。うん、他にはなんかないのかな一応、 はい、さっきから見てる感じ。あ、全体像もこんな感じということで。いや、綺麗。うん、いいや。あ、写真撮りたかったね、ここで。うん、写真撮りたかった。うん。めっちゃいいね。一応こんな感じかな。どうだろう。他に展示エリアとかはなかったんかな一応オンラインで<笑>。みんなが<笑>、みんなが撮ってくれたやつオンラインでちょっと楽しんでますけど。いや、ここ行きたかったね、会場ね。うーん。 いや、楽しそう。本当に。あ、一応こんな感じかな。このなんかね、サンモンさんって方がね、動画上げられてたんで、ちょっとそれ見たいなと思うんですけど、ちょっとお借りしますね、サンモンさん。ちょっとこれすごいのよ。見て。歩いてるのよ。すみこ歩いてんだよね。時と屋の上。しかも喋ってる。うわーうわ行きたかったな、これ。うわめちゃくちゃいいね。いやっぱ楽しそうだね。うん。 もう明日行ってこようかな。<笑>明日行ってこようかな。うん、おお、すげえすげえすげえ、これなんだろう時間イベントみたいな感じなんかなうん。1時間に1回みたいな。えー、ちょっとサーモンさんありがとうございました。いやー、めちゃめちゃいい<笑>。でね、まあ、ああのー、先ほど皆さんも知ってるかと思いますけど、刀舵の里編の PV が、えー、解禁されたということで、皆さんご覧になられましたかはい。一応こんな感じだったんですけどね。うん。 あの、すごかったですね、こんな感じで。うん。ほんとすごかった。うん。あの、もうとにかくね、あのー、言いたいことはね、もうクオリティが高すぎますね。びっくりした。うん、PV 見て、ほんとやっぱびっくりした。 鬼滅の刃やっぱいろんな批判とかもたくさんあると思うし、課題評価とか、そういったね、意見とかもあると思うんですけど、僕は全然そんなこと思ってなくて、売れるべくして売れたし、あの、本当に作画も素晴らしいしね、うーん、なんかクオリティも高くて、ほんと制作陣は一応全力で作ってるんだなっていうのが本当伝わる作品なので、まあそれをもうなんか、花から批判することはやっぱできないなっていうかね、うーん、そしてまあ、このワクワク感を味わえるのはやっぱ、鬼滅の刃だ だだけなんだよねっていうことでいつもやっぱりほんと新しい PV 出るたびにほんとワクワクしてるしなんかねほんとにうんほんと素晴らしい作品だなと一応思っておりますはい。うん はい。一応って言ったけどね、一応じゃないです。普通に思ってます。はい。あの、めちゃめちゃ<笑>、素晴らしい作品だと思ってます。はい。というような感じでね。まあ、今日は、あの、1日目、はい。えっ、ー、と、解禁された情報としましては、まあ、あの、刀舵の里編の PV が、えー、解禁されたよ、ということで、それ以外の情報は一応まだ発表はされてないという形となりました。 えっ、ー、と、鬼滅祭のね、えっ、ー、と、展示はね、まあ、明日もこんな感じなのかなって感じなんで、はい、その辺は、あの、皆さん、あの、行かれる方はぜひ、あの<笑>、楽しみにあの、あの、ワクワクして行ってみてください。はい、僕はちょっとオンラインで<笑>。 オンラインで皆さんのツイートだけをね、えー、楽しみにしておりますということで、えー、今回は、えー、こんな感じの動画となりました、えー、鬼滅祭、えー、2日目もありますので2日目まとめ明日もお動画作りますので、えー、楽しみにしておいてくださいまあ解禁される情報がなければ あの、何も動画作らないですけども、まあおそらくですね、まあ1日目 PV だけしかね、発表されてないっていうのもね、ちょっと不自然かなと思うので、まああのキービジュアルがね、発表されたり、その他の情報が発表される可能性っていうのは非常に高いなと思ってるんでね、まあ逆に PV だけしか解禁されてないからこそ、 はい、あるかなと思ってます。はい。てな感じで、ちょっと、はい。こんな感じでグダグダした動画になりましたけども、1日目のまとめでした。あの、皆さんね、あの、行かれた方とかコメント、ぜひぜひよろしくお願いします。で、この動画良かったとい う, という方はねえ、高評価、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょううっばい